に待った念願の対象をいただきましたこれも応援してくださった皆様そして子どもたちの保護者のおかげだと思っています子どもたちここまで頑張ってきました昨日今日2日間たくさん踊りましたみんなの気持ちは今一つになっています 今日最後の演舞になりますが、えー、こんなにたくさんの方の前で踊れること、すごく嬉しく思っています。これからも四国組頑張ります。応援してくださった皆様のために心を込めて踊りたいと思います。ご聖、よろしくお願いいたします。 ュー塩組<笑>そう you、yes. 感謝の気持ちを込めて、お願いします。清介。